Thank you. はい、うんはいはいはい、おはようございます。うん うん。 じゃんくん、ぽんちゃん。可愛 い, いじゃないですか、君たち。なんだか、か い, い, だいい感じですね。いつも可愛 い, いんだよ。いいでしょう。じゃんくん。じゃんくん。んどうだ、これ。じゃんく ん, ん, くんよです。な、あ、じゃんって書いてある。そうだよ。 ちゃ ん, んんゃんくんのお誕生日とポンちゃんに3月3日ひな祭りなのでひな人形そう、お母さんの手作りなのでって書いてあるお母さんの手作りのひな人形をいただいてしまいましたどうもありがとうございます。あ ま, すそしてまずああ お手紙ね、お手紙はい、はい手作りのかわいいお手手紙いたただだきましごめん、ね、こんんねねこななな立派な固いやつが作作りで作れるんだ、ねうん、じゃあ開けましょうしじゃまず ポンちゃんの方から開けていい。はい。ポンちゃんのあ暗いね。そういえば電気つける？こっちから電気 き, きました。は, い、はい。お母様の手作りのおおひなさんの日本式やんけ。そうすごいよね。きめこめこめこみ人形<笑>。あれ？<笑>きめこめきめあれ？こみきめこみきめこみ。あ<笑>らあららら ら, ら, ら, ら。 あ、見ていい後ろも素敵よ。うはははは。なんか台の上に乗せられるというかじだね。そうだね。台じゃ台いね、じゃん。ただただ。ダンボールで申し訳。はい。ポンちゃ ん, ちゃんありがとう言ってください。ポンちゃんポンちゃん。ここに入っていた英字、はい、おしゃれな英字新聞。あ、ごめんミャンク。<笑>はい。これです。 じゃあ、ほら、すごい立派なのいただいたよ。はい、これとお代理。おだいり。おだ様とおひなさま。はい。お。立派なおだいり、なんか、かっちょいい。体格がいい。っていうか、このなんか。頭につけてるのが、なんか、かっこいい。 昔の神様みたいな、ね、あ、本当だあ、本当だすごいありがとうございますなんだからとてもいいものをいただいてしまいましたねえ、お母さんすごいね飾る場所おちあったっけえっと あ, あいうところどこかに あ, あそこをひだだにしましょう<笑>しましょう後ろ向きももう一回取っとっておいてくださいねよいしょほらしょはい素敵。 いい感じですどうもありがとうありがとうございますあとポンちゃんっこ の,、はい、の「ジャンくん」って書いてあるやつを。 大事にだったかこ、うんンちゃんがいろ嗅いでお、はい、りますおお、ジャン君がちゃんとジャン君が食べられる大好きな<笑>ヒルズのご飯ですで本当にこのヒルズ二人ともね、うん、好きなんだよねそうかあのヒルズとロイヤルカナンはすごいなんか好きまあコマーシャルみたいな<笑>、うん お気に入りのカリカリよかったねジャン君。ジャン君お誕生日おめでとう。ちょっと早いけどね。ねどうもありがとうございます。いただきました。日日ありがとうございます。はい。はい。良かったねパンちゃん。おひな様飾ろうね。うん。かんかんかんかん<笑>さあこれから企画書じゃなく。て で、事業計画書の書き方の。セミナーに。行ってきます。またお願いしますね。今日は帰りが寒いそうですので、コートを。きます分。もうちょっとあったか。じゃあ。ピクミンを。起動させよう。 じゃあ、じゃあ、じゃん泣かないで、じゃあ、くん。